小田原から参りました蓮と申します本日は花の元気祭りのご開催誠におめでとうございます思いを込めて踊りますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますは 西へ東へ思いを馳せて今を生き抜く仲間のもとへ小田原城下で育った風を心を込めて届けたい「ね2 0 2 2未来航路」飛 知ると。耳を澄ますと。心を開くと。触れるものはあなたの心を照らす道しるべ。 お立ち会いのうちにご存知の方もございましょうが大江戸二十二神業長州は小田原のまれにございませる<音声>もう見つけに前を向いてましいつでもどこでも何度でももしも明日を変えるなら答えはいつもこのこ中スイスイスイスイスイスイスイスイ ス, イ ス, イス 風を読み風と共に前を向けここ肌ゴムツワイズ我ら全部どれのいステージいざ歌わんかな舞わんかな振るわんかな の心意気響け届けえっしょこの光る一番星命ここにあるはっ多くの方にご覧いただきありがとうございました 可是